こんにちは相模原氏から来ままししした小鯨と申しますどうぞよろしくお願いいい、たしますはい、私たちですね今回、えー「うさこい参加」という曲を踊るんですけれども高知の有名な振り付けの先生田村千佳先生の、えー、プロデュースする松、ま、り三斎育というチームがありますこちらの2021年の曲です、えー、オンラインレッスンを受けまして特別に演舞の許可をいただいていますそしてこの曲 なんとフラチナリズムさんの曲なんです。はい、フラチナさんのねファンの方も出、ね、いらっしゃると思いますけどもね、ぜひあのその曲のあたりも聞いていただいて楽しんでいただければいいかというふうに思っております。はい。森さんどっかいるかな。<笑>ね。はい。では、えー、私今回初めて あおりをやりますので、ちょっと煽りながら踊るという難しいことでありますが、頑張りますのでよろしくお願いします。あ、森さんもいるようですよ。よ, し<笑>よろしく。ない<笑>な。はい、<笑>お願いします。それでは参ります。小淵くじら肌 あよちよちコウチクジラがいっちらいきれい よ、えー、ままにこちらでます。 I'm sorry.、Hey. 世 wow. それ「なみ、wow. wow. wow. のよもりをのむよ」